皆様、おはようございます。本日はお忙しい中、お入りいただき誠にありがとうございます。今見代表の万波瑠璃です。本日もハワイ留学オンラインサロン第6回目となります。こちらのサロンでは現地サポートメンバーも交えて約30分間、留学のプロによるハワイの情報を皆様にお届けしています。ここでしか聞けない現地最新渡航状況や、プール情報のほか、滞在を充実させるレストランやアクティビティなど、 ガイドブックには載っていない生の情報をお伝えすることを目指して、月に1回お届けしています、はい。今回はスペシャルゲスト、親子留学ママのマリエさんからのハワイ最新情報があります。そして、おすすめの学生寮、ハワイアンジュエリーの魅力と歴史のほか、特別コンテンツとして、女性1人でも楽しめるレストランのご紹介など、今回も盛りだくさんのコンテンツでお届けしたいと思います。 今回から留学情報の後25分頃より現地メンバーも交えてハワイ何でも Q&A タイム、そしてハワイの裏事情も語れる座談会を約15分間程度設けることになりましたので、ぜひこの機会をご活用ください。こんな情報が出ることもありますので、メモのご用意をお勧めします。また個別にご質問がある場合は、ズームのチャット機能にて入れておいていただければ、後ほどお話しできればと思います。村井さん。 こんにちは。おはようございます。現地で医学サポートの村井です。本日はよろしくお願いします。最近私、あの、ハワイの、ハワイ直産されるですね、あの、牛肉があるんですけども、えー、それのですね、焼き方についていろいろ研究をしております、ね。また何か新しい情報がありましたら、えー、伝授したいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、 まずはいつもの通り、皆様にハワイの最新状況をご案内します。はい、見慣れた方も多いと思いますが、ハワイの感染状況です。ハワイは先日時点で64名程度となっており、引き続き安定していますね。日本からのフライトの状況もあまり大きく変わってはいませんね。日本と大きく違っているのは、ワクチンの接種が急速に進んでいるという点です。 現時点で約60万人弱、全人口の 43% 程度に相当する人々が2回目のワクチンを終えています。現状、日本だとまだ高齢者や医療従事者が優先的に接種を始めている状態ですが、ワクチン接種の進むハワイ州では、現在12歳以上まで対象を広げて、予約なしでも接種が受けられるように対策を急ピッチで進めているんです。 またハワイの小学校の夏休みは日本より早くって6月頃から始まるんですけれどもサマーファンと呼ばれるホノルル市が運営する小学生対象のイベントが再開されることになりました。これは夏休み期間中に公園などでそれぞれの学校に通うハワイの子供たちを対象に さまざまなアクティビティーや催しを開催するもので、こういった行政機関によるイベントが再開されるということが、ハワイのワクチン接種や感染防止策が効果を上げているということの象徴的な状況と考えられます。皆様もご存知の通り、イスラエルではすでに過半数以上がワクチンを接種して、最も多かった1月頃は、1日当たり1万人の新規感染者がいたんですけれども、今ではなんと1日当たり29名といった数字になってますね。 ハワイもワクチン接種率が4割超えて、イスラエルのようになるまでもう一歩かなと感じさせられます。弊社と取引のあるハワイの語学学校も生徒さんが増えて結構忙しくなってきていて、以前のような楽しいハワイが戻りつつあります。はい。さて、ここで弊社にて、あの、ハワイ親子留学のサポートさせていただいて、5月からハワイ生活をスタートされた マリエさんでいらっしゃるんですけれども、あの渡航の状況とか、現地の雰囲気とか、スクールライフについてお聞きしていきたいと思います。スペシャルゲストです。マリエさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうござ い, お願いします。<笑>よろしくお願いします。はい、じゃあ、映像を見せてくださるんですよね。あ はい、えっ、ー、と、はい、まずちょっと簡単に自己紹介させていただくと、はい、私は、えっ、ー、と、3週間前から5歳の娘と一緒にワイキキの方に滞在させていただいてます。で、今回、あの、イーマミーさんにいろいろと、あの、お世話になりまして、えー、その出発からの様子を映像でまとめさせていただきましたので、皆さんにご覧いただけたらと思います。では、よろしくお願いします。はい、失、はい、します。えー はい、出発は5月7日ですね、羽田空港国際線ターミナル、かなり人が空いているというふうに聞いていたんですけれども、あのゴーストタウン状態でした。で、えー、とハワイの空港もこのような形で、えー、人がガラガラだったんですが。 いざワイキキビーチに到着してみると意外とあのたくさんの方でにぎわっているなという印象ですあの。アメリカ本土からの観光客がかなり戻ってきているようで日本人はあまりあの目にはしないんですけれども随分にぎわいを取り戻しています。そして私がまず向かったのがシェラトンワイキキホテル。こちらがあのリニューアルしてあのかなり雰囲気が変わってました。あのプーールはマリリナベイみたいななちょっとこうラグジュアリーな 雰囲気のところもあります。そしてですね、こちらがあの子供たちに人気ということで、あのウォータースライダーのあるプールも新しくできていて、とってもあの子供たちが楽しんで泳いでいました。はい、これがうちの娘ですね。うん、はい。 そして、えっと、私は3ヶ月間滞在を予定しているので、まず日用品を買いに行こうということで、えっと、ドン・キホーテに向かいました。ワイキキのバスから、ワイキキからもバスが出ていて、えっと、バスの停留所から歩いていけるので、とっても便利なところにあります、えー。日本食だったり、日本の調味料なんかも一通りこちらで揃うので、ぜひハワイに行かれる際はこちらをあの、こちらに行ってみるといいかなと思います。 そしてお昼にアラモアナショッピングセンターのフードコートに行ってきました。えー、こちらお店はまあほとんどオープンしていて人もかなりにぎわっています。ですがあの距離はきちっと確保されています。で、エクスイングスカフェで定番のパンケーキを食べました。で、こちらがお世話になっているあのプリスクール、外観ですね。 中はちょっとお見せできないんですが、で、公共の場は、えっ、ー、と、きちっとソーシャルディスタンスが保たれていて、エレベーターも2人だけとかっていう感じです。で、無事に、えー、ワイキキの生活もスタートしまして、毎日、えー、楽しくあの過ごさせていただいております。これからまだまだですね、いろんなところに出かけて、ワイキキ生活を満喫したいと思っております。はい。はい、ありがとうございました。 すごい、えー、順調にねあの生活を開始されていてスクールもやっと慣れてまだ来てないでしょうかねあの頑張ってくださっていますはい、はい、1週間ぐらいですかね通って1週間ですよね1週間ねはいそうです ね,、はい、ですね親子留学を考えてらっしゃる方もあのいるかと思いますけれどもあのこんなね笑顔が見られています頑張ってますということでちょっとせっかくなのでご質問をしたいんですけれども はい、あの、今、コロナ禍で、あの、皆さんとにかく行っていいのかな大丈夫なのかなって思われてる方がたくさんいらっしゃるんですが、あの、その辺はね、どうして決意できたのか何が決意させたのか<笑>コロナ禍ハワイに行くとい う, んうねうん、はい、そこを聞かせてください。 はい、えっと、一番は、あの、日本もかなりシビアな状況が一年以上続いている中で、えっと、子供の学校が閉鎖になったりとか、近くの公園が、あの、もう中に入れなくなったりとか、あの、相当こう、神経質な状況が続いている。 いていていですねまあ、その中であのハワイがまあ唯一事前の陰性証明があれば隔離なしに過ごせるっていうところとあとは子ども の, あの語学の習得のためだったりとか、えーとまあ、異文化コミュニケーションのためにということであの今回ハワイ行きを決意しましたあとはですね一番大きかった一番というか、まあ、すごく大きな要素になったのは今見さんにあの 大変お世話になって、あこの方々にあのサポートしていただけるんだったら安心だな。というのも、あのすごく大きな要因にはなりました。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と質問、またたくさんあのしたい方いらっしゃると思うので、後ほど座談会でまたあの答えてくださると思いますので、えー、その時にまたご質問してくださ い,、はい。はい、ありがとうございます。マリエさん、それではまた来週お願いします。はい。は それでは次の留学トピックに行きたいと思います。はい。いいですかはい。これまではあの留学中の滞在先としてワイキキのコンドミニアムやホームステイのお話をさせていただいてきましたけれども、今回は学生寮のお話です。ワイキキやハワイ大学のすぐ近くに位置する寮、ワイキキリスタをご紹介いたします。えっと、今までもね、ちょっとお話ししたことあったかと思うんですけれども、詳しくいきたいと思います。 こちらは学生や社会人、さらになんと親子留学でも使える滞在先なんです。学生寮と聞くと、寮で集団生活をイメージされる方も多いと思いますが、ワイキキビスタはハワイの様々な学校に通う国際色豊かな留学生向けの寮で、場所はワイキキ山側にあります。お写真のように結構しっかりとしたビルで滞在する方は学生と社会人がメインなんですね。 セキュリティが常駐していて、女性でも安心して滞在が可能です。気になるお部屋のタイプは、まずスタンダード。えー、弊社ではスタンダードは短期留学の学生さんにお勧めしています。2名で滞在した場合、1泊1名あたり36ドル程度となって、結構リーズナブルですよね。デラックスっていうお部屋は、眺望などによって変わってくるんですが、特徴的なのが1人部屋から4人でのシェアなど、様々なお部屋のタイプから選べることです。 長期やルームシェアの皆さんにお勧めしています。ヘアタイプとシェア人数で1人1泊あたりという料金設定になっていて、デラックスの2名利用であれば1泊1名あたり38ドル程度と、スタンダードタイプとほとんど差がないんですよね。ですが、えー、広めの角部屋だったり、海が見れたりと結構お得です。また、ホテルやコンドと違って、時期による料金の変動がないのも嬉しいんですよね。 ホテルの場合、ハウスピッ キ, キーピングやコンシェルジェ、ゲストサービスなど様々なサービスがあって、どうしてもその分一泊料金が上がってきますが、ある程度ハワイを訪れていて自分たちでいろんなことができてしまうような中級者以上に言ってつけの滞在方法となります。また、語学学校などで英会話を学ぶ方にとっても英語でコミュニケーションを取れる機会が多いことから、英語力アップにもつながると思います。 お部屋と施設にお話を戻しますが、各お部屋に簡易キッチンがついているものの、コンドミニアムほどの設備ではないことが多いです。しかしご安心ください。こちらの寮をキッチンがついたラウンジがあって、そこでの調理が可能になっているんですね。寮のラウンジで様々な国からの人々と調理したものをシェアする楽しみも味わえるかもしれません。 ホテルの場合、こういった出会いや交流の場がないので、このラウンジのメリットを活用してお友達ができるのも魅力になっています。ホテル滞在と違って暮らすことがメインなので、自炊は考えておいた方がいいですよね。その意味でアクセスが良くて近くにスーパーがあったり、テイクアウトができるレストランがあったりと穴場的な立地になります。また他の会社では、あの、あまり知られてないんですけれども、親子留学での裏活用術っていうのが、 あの、弊社ではご提案しています。親子での滞在は、他のゲストが子供と遊んでくれたりとか、宿題を見てくれたりする、お兄さん、お姉さんの出会いもあったりするんですよね。親子留学の場合、お子さんの学校はやはり英語になりますよね。帰宅後ママとは日本語になると思うんですが、今日の場合、ラウンジなどで引き続き英語でのコミュニケーション時間もできますので、生きた英語環境が生活の場にあるという点でもおすすめです。 子どもたちが若者に遊んでもらえるっていうお話ですとあのうちの息子がね、あの4、5歳の頃でしょうか。やむなくあの平日にハワイ大学のコンピューターサイエンスのビルに連れて行くことがあったんですが小さな息子がバックパックにおもちゃをいっぱい詰めてあのビルの中をうろうろしていたら大学生が珍しがって結構声をかけてくれたんだそうです。一緒にあのハワイで、ね、人気だったマンカラっていうゲームをしてとても楽しかった。 っていう話をあの25歳になった今でもしているんですよね。子供にとっては心に残る経験になるようです。はい。それではちょっと気分を変えまして続きましてハワイアンジュエリーについてご紹介いたします。ハワイアンジュエリーといえば花や波が刻まれたハワイのジュエリーと漠然としたイメージをお持ちの方も多いと思います。 すでにお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、そのルーツや歴史を知る方は意外に少ないのではないでしょうか。今回はジュエリーの歴史やデザイン、カスタムオーダーに至るまで、ハワイアンジュエリーの魅力を掘り下げて皆様にご紹介します。実はハワイアンジュエリーのルーツは、ハワイと交流のあったイギリスにあります。イギリスと聞いて驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、ハワイを1778年に発見したのは、 イイギギリリススのキャプテンクックッですね以降イギリスとハワイは長い国交がありますハワイの周期はユニオンジャックそう国交のあったイギリスの国旗をモチーフにしてますよねさてハワイのジュエリーをルーツをたどると17世紀に当時イギリスやヨーロッパで大流行していたセンチメンタルジュエリーと呼ばれるジャンルに た, たどり着きますこのジュエリーブローチやリング ペンダントなど、実に様々なものがあり、特徴や様式としては、愛を伝えたり、信仰を誓うものだったり、死を悼むものだったりと、メッセージ性が高いことが挙げられます。彫り物は、花や自然のシンボルで、花言葉や伝えたい気持ち、メッセージを彫り込むのが特徴です。また、リングなどの裏側にメッセージや文字を刻んだりすることも、この時代の流行りでした。 ヨーロッパ各国で17世紀に流行した後、19世紀に再びリバイバルが起きます。ハワイのジュエリーの歴史的なターニングポイントがこの時代です。当時、王室同士の贈答品として、ハワイにもわずかながらすでにセンチメンタルジュエリーが入ってきていましたが、王族の一部の人々がセレモニーやパーティーで身につける程度で、まだ大衆の市民権は得ていませんでした。 そんなハワイは王朝映画の時代。ハワイ王朝は日本をはじめ世界の様々な国ぶりとの交流を広げていましたが、特にイギリス王子ととても活発な交流がありました。アロハオエという曲で有名なリビオカウラニの登場する時代です。1800年代後半の当時のイギリスはビクトリア女王で、ある時愛する旦那様を亡くし、深い悲しみにふけていました。 そこで、リリオ・カウラニ・女王はは、ビクトリア・女王に向けて、ジュエリーを贈ります。そのジュエリーは、金のブレスレットで、大マナを舞うと、黒のエナメルで、文字が刻まれていました。ハワイ語で、永遠を意味するこの言葉、リリオ・カウラニ・女王は、本当に優しい方で、深い悲しみにあったビクトリア・女王を励まそうとしました。ハワイからイギリスに逆輸入的に贈ったこのジュエリーが、 皆さんのよく知る今日のハワイアンジュエリーの起源です。この後ハワイの大衆に受け入れられ、市民権を得るのに必要なことは何だと思いますかはい、流行ですよね。王室一部の人々のジュエリーが、ハワイの一般の人々に受け入れられる出来事がやってきます。リリオカウラにはそのあと、恩師である当時の学校の校長をしていた知人女性にアロハを得。 日本語であなたが愛されますようにと掘られたジュエリーを送ります。その後、女性が勤める学校でそのジュエリーに似たものをつける生徒が増え、ジュエリーが大流行したんです。それからハワイの人々の市民権を得るまでにそう長くはかかりませんでした。これが私たちの知る現在のハワイアンジュエリーに隠された歴史のストーリーです。はい、それからは徐々に花や波、月といった ハワイの自然のモチーフのバリエーションも増えて、デザインもモダンになったり、キュートなものであったり、影でアロハの文字が浮かぶものといった具合に、どんどん進化しているんですよね。ハワイ旅行のベテランリピーターの皆さんには、昔のデザインと違ってきたなって感じ る, 感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ハワイアンジュリーは高価な宝石を合成に使うようなことがない分、彫り込みの仕上がりをきちんと確認することが大事になります。 小さなミスなどによってグレードがあったり、ハワイ以外で作られていたり、これを知らずに見落として買ってしまう方が実は結構多いんですよね。ハワイで買ったリングが実は中国で作られていたということもあります。まずはハワイで作られていること、そして丁寧な手仕事で作られていることが大事なポイントとなります。 今見でおすすめするハワイアンジュエリーのショップはシェラトンワイキキの中に入っていて有名人にも人気のナンバーエイトジュエリーというお店です。ハワイアンジュエリーとインディアンジュエリーを扱っています。ここのおすすめポイントはいくつかあります。一つ目は高いクオリティでハワイの職人が丁寧に作った高品質ジュエリーのみを販売しています。二つ目はフレンドリーで知識豊富なスタッフが静かなショップでゆっくりと時間をかけてアドバイスしてくれます。 3つ目はオーダーメイド。これも大きなポイントですよね。好きな花などモチーフの希望をデザインに反映してくれます。数日以内に世界で1つだけのジュエリーを作ってくれます。4つ目は文字入れのサービスです。ご自身の名前、記念日、愛のメッセージなど、リングやペンダントの裏に刻んでくれるんですね。先ほどのリビオ・カウラニ・ジョーがビクトリア・ジョーに送ったように、オリジナルのメッセージを刻むこともできます。 こういったカスタムデザインや文字入れのサービスは日本人には嬉しいですよね。なお、エイジさんが以前こちらのブランドのコマーシャルを手がけたので見てみましょうか。お願いします。あれ、音声が出てないですね。皆さんもハワイアンジュエリーを記念に作ってみてください。はい、それでは。 はい。大人気特別企画のコーナーに行きたいと思います。ここでは毎回厳選された話題にスポットを当てて掘り下げるコーナーになります。第6回目となる今回は日本でも話題になった、えー、お一人様レストランについてなんですね。女性や親子で気軽に行けるレストランとその魅力、おすすめのメニューや楽しみ方をご紹介します。はい。留学中にあの今日は外で食べようかなって思われることは多いと思うんですけれども、 ガイドやウェブ情報の大半は家族や2人以上の旅行者を対象としていて、1人での楽しみ方をあまり想定していないですよね。また、レストランといっても数が多すぎるので、ちょっと設定をしたいと思います。今回はハワイで留学中の女性、あるいは親子留学中のママが自炊に飽きて、週末に思い切って少しゴージャスに朝、昼、晩とレストランで食事をするっていう設定にしたいと思います。住んでいるところはワイキキとします。 はい、それでは行きますね。土曜日の朝です。早朝のカピオラニ公園にお散歩に出かけます。ワイキキのすぐ隣なんですが、自然が残るこのエリアはエネルギーに満ち溢れていておすすめです。ビーチ沿いや水族館の横を歩いて約 3.2 キロある公園の外周をぐるっと回ります。そろそろ季節的に公園にたくさんなっているシャワー釣リが咲いて、風が吹くと桜吹雪のようになり始める頃だと思います。 公園の山側にはハワイの聖樹とされてきたバニアンツリーがありますね。このエリアの魅力はまた別な企画でご紹介したいと思いますが、今回はカピオラニ公園での外周約1時間弱のすがすがしい朝のお散歩を楽しんでみてください。まず、このエリアでおすすめの朝食なんですが、ワイキキの端っこ、カピオラニ公園のすぐ 隣, 隣にあるクイーンカピオラニホテル内にあります。 歴史と伝統あるホテルなんですが、最近リノベーションを得てきれいになりました。6階にあるダイヤモンドヘッドパノラマビューで見れるデックと呼ばれるレストランが大変おすすめなんです。すがすがしい風が入る開放的でオープンな店内で、土曜の朝食メニューでおすすめなのが、ピンク色がかわいいグアバジュースと、衣がサクサクなフレンチトーストです。ハウピアとハワイで呼ばれるココナッツソースと、 塩キャラメルのソースのマッチングは、ぜひ食べてみてほしい一品です。もちろん、がっつり派も、こずれ派も OK で、さまざまなメニューも魅力ポイントなんですね。テックは盛り付けやデコレーションの可愛さが特徴で、写真を撮ったり、ダイヤモンドヘッドをのんびり眺めながら、ちょっと贅沢な時間と朝食を楽しめると思います。はい、優雅な朝食の後は、ホテルに戻って一休みをして、 今度はお買い物と散策を兼ねてお出かけに行きたいと思います。今日はウォールアートとおしゃれな街並みで話題のニュータウンカカアコに行きます。ウォールアートやわいい街並みを歩いて楽しみつつ、日本では手に入らない文房具やおしゃれなリゾートウェアのセレクトショップなどでお買い物を楽しみます。土曜日であればカカアコのファーマーズマーケットでショッピングもいいかもしれません。 歩き疲れたら、ランチの時間帯におすすめなのがアルボカフェです。カカアコにある中心的創業施設のソルトにあるとてもかわいいレストランなんですね。明るく開放的で宣伝された店内ではハワイの花を使った生け花や地元のアーティストが手がけるアートが並んでいます。ローカルの人たちに溶け込んでおしゃれな空間でまったりできるランチがいいと思います。 そんなアルボでおすすめなのがセンスを感じるラテンアートが施されたカフェラテと一緒に楽しむサンドイッチでスモークサーモンのサンドイッチとハワイの新鮮な野菜とアボガドを使ったトーストサンドイッチなんですね。盛り付けもすごくおしゃれですよね。可愛さももちろん大事なんですが、こちらのカフェ味もちゃんとしていることでおすすめです。あまり重たすぎないカフェランチを楽しんでのんびるできる空間で 学校の宿題をやったりしてもいいと思います。その後はのんびり散策したり、行きと呼ばれる自転車シェアを駆使して、寄り道しながらワイキキに戻っていくような過ごし方もいいかもしれません。はい、ワイキキのホテルでショップを回ったり、洗濯を早めにしたりの後は、ね、今度は少し早めに夕食をお勧すすめします。 ワイキキの中心にあるシェラトンワイキキのラムファイヤーはおすすめです。こちら、コロナ前は週末にクラブバーとして観光客やローカルな人々でにぎわっていましたが、あえて混雑する前の早めの時間帯を楽しむハッピーアワーをおすすめします。では、私の方からもお話しさせていただきますね。えー、ご存知の方も多いと思いますけれども、ハッピーアワーはディナーの時間帯の混雑する前に、 お酒や食べ物を通常よりも、ルーイズナブルな料金で楽しむことのできるシステムです、まあ。ハワイのレストランではよく利用されております。えー、観光や留学で行かれる方々は、えー、時間が自由になることが多いので、お得なハッピーアワーを楽しんでいただけると思います。また先ほどクラブとありましたが、クラブイコール若い人向けというイメージは、週末の遅い時間になってからです。まあ、そのため、早めの時間帯はシニア層も意外と多く、 静かで大人の時間帯という感じになります。えー、ラムハイヤーでのおすすめの過ごし方は、そうですね、ハワイのクラフトビールとかあカクテル、そういったものと一緒にサンセットを楽しむ、ねまあ。この魅力はダイヤモンドヘッドから反対側までパノラマビューで、ね、海を見眺めることができます、まあ。エイジさんのお気に入りのところなんですよねで。うまくいくと太陽がたい、えー、水平線に、ね、沈む。 最後の一瞬に緑色の光が見えるグリーンフラッシュというのがあるんですけどもこういった幸運にもですね、えー、見られるかもしれませんはい、グリーンフラッシュってよく見えるんですかね<笑>ええー、天気の日、そして、えー、雲が良ければ見れるとそしてこれを見ることができとは非常に<笑>あの幸運になるというふうに言われてます私もまあ三回か四回ぐらい見たことがありますああ、そうなんですね、じゃあそんなに頻繁には見れないんですかねはい、はい<笑>はい、<笑>ありがとうございます はい。ラムファイヤーはお店の両側、外のテラス席がおすすめということですね。ファイヤーということ言葉が指すように、焚き火があって、その周りで涼しさと風と火のぬくもりを浴びながら、ハワイのマジックアワーと呼ばれる黄昏を楽しむのがいいと思います。ヨーロッパやアメリカ本土の人々には火があるところで、家族や親しい人たちと集まるカルチャーがあるんですよね。 そういった人たちに紛れて水平線を見ながらカクテルを飲む時間はとても優雅で大人の過ごし方ですよねさてドリンクですがビールであればマウイ島のノジビールビキニブロンドカクテルであればラムやパッションフルーツパイナップルジュースが入った青の綺麗なサンドシーがおすすめですおつまみはガーリック枝豆がいいと思います日本だと枝豆はほぼ塩味ですよね ハワイの人たちはガーリックで食べるのが大好きなんですよね。はい、メインはアメリカっぽいパニオーロハンバーガーを周囲の目を気にすることなくガブッと食べてください。ここのハンバーガー、実はハワイのおすすめのハンバーガーの一つで、アメリカらしくダイナミックで噛み応えがあって、肉汁たっぷりなので、ぜひ試していただきたい人気の一品です。季節にもよりますが、涼しい風に吹かれながら涼む、 沈む太陽をぼんやりと眺めてリラックスして過ごせる国情の時間を味わえる場所ですはい、さてここで特別企画の番外編もご紹介いたしますねハワイのグルメを毎日食べているとほぼ確実に和食が恋しくなると思います豪快なお肉料理が多いとお魚が恋しくなる方も多いと思いますまた美味しい味噌汁も飲みたくなりますよね そんな時におすすめなところが、先ほどのデックにほど近いパークショアホテルの中にあるヨシさんです。ここはハワイの和食店の中でも、蝶がつくほどベテランのレストランで、とても長い歴史があります。お寿司や天ぷら、すき焼きや鍋料理、焼き魚などが美味しいレストランで、のれんをくぐって、こじんまりとした店内に入ると、レトロな雰囲気でゆったり食事を楽しむことができます。静かな隠れ家レストランで、 というイメージですが、木出しのりたけさんをはじめ、下能人も訪れる名店です。ここは一人でふらっと入っても、暖かく迎え入れてくれるような、いつでもそんな空気がすごく落ち着くんですね。こちらでのおすすめは、朝食メニューの特選鮭定食ですね。新鮮な鮭のおいしさはもちろん、小鉢や納豆、日本人が喜ぶ朝食をおいしい味噌汁と一緒にいただけます。ここはお米もおいしいんです。 ハワイやアメリカらしい食事に疲れたときに日本人でよかったなって実感できるハワイ経験になることと思います。はい、今回もいかがでしたでしょうか。これからも留学生のさまざまなレストランやおすすめのメニューをご紹介していきます。はい、カキ足で来ましたけれども、えー、今回のオンラインサロンいかがだったでしょうか。 ご案内のとおり、今回よりオンラインサロンは2分制になりまして、この後、質問やハワイトークで盛り上がれる時間になります。ご質問がある方は、このままお残りください。お忙しい方、残られない方は、このままご自由に退席してください。はい、以上をもちまして、第6回オンラインサロン第1部を終了いたします。次回は7月3日を予定していますので、えー、退席される皆様、ありがとうございました。またぜひ次 回, 次回も参加してください。 お待ちかねの第2部に行きたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。初めての方もよろしくお願いします。ミュート外していただいていいですよね。はい、ミュート外して、あの、皆さんもこちらはどんどん喋っていただいていいので、よろしくお願いします。お待ちかねだったと思うんですけども。はい。あの、初めての方いらっしゃいますかね。<笑>ありがとうございます。えっ、ー、と、お名前は、 お聞かせいただけますかい<笑>はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、いかがでしょうかご質問。はい。<笑>はい。<笑>お願いします。あ、あの、まりえさんもいてくださってるので、まりえさんにも。あれまりえさん抜けちゃったあい、ますよ。いますよ。ありますよかった。まりえさんった。まりえさんもいらっしゃるので、ぜひ、もう、あの、え、あれですね。はい、お願いします。あ、みっさん。 はいおはようございますえっ、ー、と今日も楽しかったですえっ、ー、とマリエさん羨ましい限りです<笑>日中あのお子様を学校にあ幼稚園に行っている間はマリエさんどんなことをしたりしてるんですか教えてくださいはいえっ、ー、と実は私あのまだ仕事をしておりましてすべてあのオンラインでいろいろあの大事な はい や, やりつつ、合間にせっかくハワイに来たということであの海に行ったりあの川を見たり<笑>、はい、自由に過ごしております<笑>羨ましいです。<笑> w i f i の環境なんかはどうなんですかはい、えっと、泊まってるコンドミニアムの方に w i f i の設備はあの完備しているので問題なく、うんうんはい。それは何よりですありがとうございます。はい はい、のんびりしている感じですか、今までになく。えっ、ー、と、信じられないぐらいにのんびりしていて、<笑>もう、あの、今までと同じ生活ができないというか、今までは一体何だったんだろうって、もはや思ってます。はいはい、ビデオね、作ってくださって、ビデオの感想、どうですかの あ, あの、あ、あ、あ、はい、あ、みたいな方、みきさん、皆さん、ビデオいかがでしたかっ作ってくださったので。 すごい様子がよく分かってよかったです。なんかちょっとカクカクしちゃう、私のパソコンがいけないのかこう、動画で撮ってもらってるんですけど、すごい早い静止画の連続みたいな感じだったんですけど、そうでも様子がめちゃくちゃ伝わって、もういいないいなって、ずっとつぶやいてました。えっと、後日 YouTube にあのアップして、それ、ルリさんのところに貼り付けておきましょうかね、完全版として、<笑>はい、せっかくなので。<笑> ありがとうございます。<笑>ありがとうございますま。またリポートしてくださるんですよね。週間で終わってるから、どんどん続きを入れてほしい。<笑> 2週目、3週目みたいな。はい、あのそのつもりで着々と動画は撮りためておりますので、実はあの道路、はい、のパイナップルステーションだったり、プランテーションの方とかあのいろんなところを今巡っているところなので、それはまたるりさんのところで。 あの、はい、アップできたらと思います。楽しみになります。仕<笑>事なんです。<笑>はい。え、まだまだあるんですよね。あのミキさんも、あと小山さん10月にね、そこ予定されてるんですよね、<笑>はい、あの留学を予定されてる、はい。よろしくお願いいたします。<笑><笑>ご質問いですかもう今日のあのー、動画を見ましたら、ますますもう心は向こうにそちらの方に飛んじゃってるみたい。 <笑>もう自分の実力だけがちょっと問題だと思ってますいや。すごい勉強されていて、今英語も全然もう。<笑>その分抜けてる方が多いので、大変です。いやいやまあいろいろよろしくお願いいたします。<笑>お願いします。えっと、門田さんいらっしゃいますか、門田さん、門田さん、あのー、ね、またまた。美恵子さん入ってらっしゃいます、ね。美恵子さんも、あの、ケーシに興味を持ってくださったということで。 はい、あのハワイ語とフラをやりたいと言って今、計画をされている方なんですがえ、あの、あれですね、ミキさんも、ミキさんはリピーターの方でね、年発にもね、行かれるという方で、あのーううんはいはいう、今日のあの、マウイ島のビールって、さっき写真で出てたんですけど、あの名前もう一回教えてもらってもいいですか<笑>ちょっと何、えっと、でしたっけ、はい、マウイ島の。えー、マウイブリューイングカンパニー。 アウィブリューイングカンパニーのあの銘柄というか銘柄がビキニブロント。ビキニブロント。だからビキニの写真あの絵だったんですよ。ビキニブロ<笑>すごい、あれは飲んだことがなかったんですごい知りたかったです。ありがとうございます、エイジさん。サンドアンドシーはあるんですね。サンドシーとか。 うん、うんあラムファイーでね、そん う, うん、うん、ン ド, ンドシーっていうのも出てましたけど、うんはい、今度、飲んでみたいです。まりえさんがもう今日行こうっていうレストランがきっとありましたありました<笑>、あのあそうではなくて、明日が土曜日なのであの、朝からどうしようかなと思ってたんですけど、カピオラニ公園のアカペラニホテル。 の朝食から、はい、行っても行ってまいります。早速。<笑>ありがとうございます。えー、素晴らしい。のの<笑>いいかなと思ってます。にあの、<笑>えっと、レストランの営業の担当の方から、あの、メニューは予告なく変わる場合はございますので、くれぐれもご注意くださいというふうに言っております。わ<笑><笑>かりました。行ってきます。<笑>はい。はい。で、あの、せっかくなんで、現地の方も、あの、マリえさんもいらっしゃるので、ご質問いかがですか。ご質問。 あの宮本さんが、宮本さんが収集されて宮本さ ん, さ、はい、本さん<笑><笑>ごめんなさい、見えてなかった、えっと、あのタライアンジュエリーの見てもう本当確かに昔と全然違うなって感じだったで<笑>あのであれはやっぱ行かないと買えないですかねなんかオンラインショップとかあったりしますオンラインで売ってますよね、いっぱいね売 っ, 売ってますけどあ、ナンバーエイトがどうですか ナンバーエイトはこんなにやってます。あ、じゃあ、見てみます。すごい、ちょっと久しぶりに見たら、これから夏だし、欲しくなりました。<笑><笑>やっぱり、ナンバーエイト、ナンバーエイトご存知だった方、行っていらっしゃった方います。ナンバーエイト。ナンバーエイト、白と白とも愛知でずっとあったんですね。 あなんか、ド田さんが手を挙げてます。あ、そうですか、角田さん。<笑>さんは歴史もきっとご存知かななんて思いながらお話をしていました。あの、ド田さんすごい歴史を詳しいので。うん、ええー、きっとね。そうか、あれ多分私のところ映らない。<笑>あ、じゃあ、マリーさんにいいですか<笑>、はいはい、はい。あ、角田さんも外れた。<笑>はい。先、う、に、ん、じゃあ、ド田さんいいですかド田さん、ありがとうございます。はい、はい。はいはい、あ, あのー、一つなのは、 えー、和食じゃなくて、このイタリアンが割と多いと思うんで、イタリアンの食のとこあイタリアンフードです多分ピザとか、そういう割とこうあとカジュアルなイタリアンもあるんで、そういうのもちょっとあの留学中とか、そういうお一人様でイタリアンっていうのもいいんじゃないかなと思って、それも調べていただけたらと思いますそうですね、イタリアン、うん、思い浮かぶのがある方、いらっしゃいますか。 おすすめのイタリアン。あの割と、あの、えー、どこだったかな。えーあうん、ホテルの中にもイタリアンが結構あって、安いんですよね、他の比べて。うんあの、あのテラスとか。はいはいはい。はい。あの、ワイキキにも安いのがあるし。で、あの、ええー、と、もう一つは、あの。なんていうかな、あとね、あの、今度牧場なんだっけな。 カロー、会話牧場。あのあ、山の方に牧場がある、ああいうのの体験、それから自然観察とか、そういうのもお願いします。はい。クアロアですかね、はい。クアロア牧場。クアロア牧場。はい。クアロア牧場。はい。ういうはい、行かれてますか行かれた方。これから行かれるプランの方。マリイさん行かないんですかあう行ったことあります。<笑>あクアロー行ってます。うん。はい、クアロー、ですよね。クアロアは、 え、加藤田さんがなんかクアロワル近くの大学にも興味があるっておっしゃってましたよね。はい、はい、そうですそれがすごく、あの、なんか、コアな感じですね。え、ね、うそう、それが。シャミ ナ, ーミナードでしたっけクアロワル近くの大学ってシャミナードえ、BYU じゃないですか。あ、BYU か。BYU。ね、ブリンガム・ヤング大学っていう大学があるんですけども。そ う, そうですね、ありますね。ええー。えー。南ンヤングはあの語学はいいと思いますよ。 あのモルモン教の大学だと思います、ねうん。そうですね。モルモン教のとこですよね。はい。あの結構島の反対側というか、まあかなりあのドライブしたところに。なるのでの、うん、外れの方です。滞在はそうすると、例えばあれですかね。滞在どうしますかね。まあ、滞在は大変ですね。あそこはね。<笑><笑><笑>うん。まあでもハイウェイ通って真ん中に、うん。そうそうそうそう、うん。さ、今日言った、今日あのご紹介になったその、えっとカピオラニの方は。 ととてもいいと思い思ますよ。カ、まあ、イルル、ねうん、はでも短期物件は結構少ないですかね。 ね、ショッピングにはいいけど、泊まるにはちょっとって感じですかねそそそそそそ。そうですね。カエルは住宅街ですかね、結構ね。そうですね。別荘を持ってる人が多い。あ, あ別荘を持ってる方は多い。多いと思います。うん<笑>う、ね。カエルはが別荘とか、山が近いんで。<笑>はい。うん、あのー、現地の方があのせっかくいるんで、ちょっと、ちゃんマスクはしてますか<笑> マスクに関しては、外と中では違う規制が違う。マスクに関して、はいはい、マスクに関しては私はお話しなかったんで、マスクの状況ちょっと村井さんお話ししてください。マスクいらなかったんですよね。すねええー、2日前ですかね。2日前に、あの、屋外でのマスクは、えー、解禁になりまして、あの、まあ、ですか。一応、あの、ワクチンを2回打った人とい う, いうことはあると思うんですけども、一応、屋外では、えー、解禁になりまして、 ただあの、屋内、室内に入る場合、もちろんレストランに入る場合は、一応今のところまだマスクはするというとことになりますけども、うん、外ではマスクをしなくてもいいということになります。ただ、まだしてる人結構いる、ねうん。ですので、日、ま、本、あ、よりやっぱり住んでるからとい う, ふうには感じます。うん、そうですね。ハワイに行けるという。バスはどうなんですか<笑>バスに乗った場合は、するんですか、はい、しないんですか、うんはい 必要です今はバスの長い室内と同じような感じですので、えー、とバス内ももう書いてありますね。マスクリクワイヤーっていうね、あの必ずできますので、今はまだバスに入るのはあのマスクが必要になります。バスはバスもトロリーもマスク。タクシーはどうですかいやもうタクシーも一応基本的にあの求められると思いま す, あそうですかあ、はい。ありがとうございます。それではちょっとお時間になっちゃったので、うんあのうん、いいですか 言い残しないです。<笑>いいですか。<笑>はい、皆さんご用事もあるかと思いますので、今日はあのありがとうございました。皆さんまたあの次回もあのぜひあ の, ひあの参加してくださ い,、はい。はい、ありがとうございました。はい、それではうんと週末お過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございました。アロハ。ア<笑><笑>